リオカののマテーマはかげろう、えー、会場にいらっしゃる皆さんのロウのイメージ夏の暑い日差しに発生するロウそれは人それぞれだと思います無色透明青赤オレンジそんなイメージを一緒に取り入れまた踊り子のフードをご覧くださいフードはロウが地上から登っていくのをイメージしておりますそして 私の十歳、えー、の衣装の肩にもそういったイメージを取り入れておりますメンバー全員が地元で踊れる最初で最後の1回全力で全力で無ぶいたしますどうぞよろしくお願いいたしますそれでと言います四街道マイブロッ影を。 <音楽>静かな大地千葉の光の水暑さに揺らめる景色 立ち上がる。 さ あ, さ あ, さ あ, さあ 光の涙飛ばした日、そっと絡みついた。 のようにさあ、動きだせ 手拍子よろしくお願いいたします<音楽>さあさあさあ No boy. 舞岡はただいまメンバーを募集しております今このメンバーをあ失礼しました演武を見られまして、えー、ご希望の方いらっしゃいましたらどんどんお問い合わせください、えー、地元四つ街道の皆さんにたくさんのご声援拍手いただきました感謝を込めてありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました